えー、今回ですね、はい、テーマ募集したメール早速なんですけどまたたくさん来てます、はい、新しい人からももしかしたら来てるかもしれないはい<笑>読んでいきたいと思います、うんえー、今日のテーマは、うん、行為中につい発してしまった興ざめしてしまう一言とはです直接的すぎてさちょっと鼻出たり<笑>鼻水出ちゃったあまりにもすぎてあまりにもだなもうすぐ汁出しちゃうんだから違う違う違う<笑> 鼻, の鼻は陰部じゃないよって<笑><笑>穴からす ぐ, すぐ穴からいう。いやんでだよん<笑>でだよ<笑>いっぱい来てるんでしょうね来てます来てま す,、うん、ます紹介していきたいと思います、はいえー、まずは、えー、エレガントナノマシンさんからいただきましたありがとうございます好中に走ってしまった興ざめしてしまう一言とは<笑>アレクサ天心向かいの YouTube を再生して<笑>なんでやねん<笑>んでやねん いやで冷めんなよゲーム実況の方かないや<笑>の方かないやいや YouTube じゃない YouTube のジャンルでいいんですよはい、うん、どんどんいきますよえかば焼きさんから頂きましたありがとうございますちょっと下の階お母さんいるから静かにして<笑><笑>ああまあまあお母さんの話になるとねはいはい、うん、お母さんって言われるとやっぱダメですか でも、その聞こえちゃうみたいなのは逆に、いや、私は、燃えますね、ねなんか倍キルトみたいなね、<笑>キルト倍になっちゃいそうですけどね、そうですね、グーンって感じですね。い我が輩気持ちいいでござるいやいや、これ、数年前の向井さんの語尾っていうふうに、注釈書いてるんですけど。 ござるっていうか向井さんそうだったんですよ我が輩って言ってたんですねいや我が輩気持ち い, いでござる我が輩いく行くでござる行くでござる刀を抜くでござる言うか<笑>どんな侍キャラや言うわけないえネ、ー、寝落ち武者さん、はい、からいただきましたありがとうございますキスした時にあの時のリコーダーと同じ味だ<笑><笑>それもう臭いって言ってるみたいなのジのあのツバの感じ<笑>そんなリコーダー舐めるの普通みたいな返ししないでくださいよ<笑> そのリコーダー舐めんなから入んないな、まあ、リコーダー舐めてんのかいっていうターンゼロで今喋っちゃったゼロでっきましたよやっぱ今のでバレましたからね<笑>ストローも集めるしリコーダーも舐めるいやストロー集めねえんだっっ<笑>声優さんのストロー集めねえんだ っ, って言じいさんからいただきましたありがとうございますおめでとうございますあなたは100人目の訪問者ですという切り番報告思っ<笑>たより来てんのねってなる 足跡残そうかじゃないんじゃんバカいつのホームページだよ切り板って切りんは懐かしいな懐かしいな<笑>はいあーこれはこれはひどいなえー、夜のヒーローさんからいただきましたありがとうございますあーあー早く入れてーえ入ってたのこれはね<笑>これはね似たような経験あるんで 僕は今目をしばしばさせてます。そうなんですか。はい、そうなんですか。そうなんですか。どう考えても傷でしょ今えぐろうとしないで。でそれは向井さんが、はい、あの、ちょっと大きくなれなかったってことですか。それとも、あの、彼女が、だいぶブラックホールだった。いや、違うさん、<笑>はい、僕が、はい、はい、小さな宇宙船だっただけです。<笑>申し訳ないです。すみません。へえ。いろんなこともある。聞きたい。しょうもてさんからいただきましたありがとうございます。 叫ぶ女性に対して、早く帰ってきてねー。ああ、<笑>なんかギャグ的なね、ことなのかしら。はい、うーん、これは。はい。寒い。これは正直寒いです、ねあ。寒い。そう、お互いね、世界に入り込んでる時に。はい。親父ギャグで言われて。いやー、もうなんか寒い。うん。嫌だ。いやいや、はい、なんか俺が言ったみたい。嫌だ。寒くな い, ん い, さんないん。こういうのよくないです。が言ってるんですよ。<笑> なんで俺なすりつけられたの。も向井いさん、うん、これ行っちゃいけないと思うんだ。俺じゃないんですよ。次のも い, いけないと思うんだ。言ってないんですよ。もう言ったことになってる。私は好きだけど。好きなのかい。M ゴリラさんからいただきました。M ゴリ。行く行くいくら食べ放題。<笑>いやいやいあのさ、これを俺が言ってんの。<笑><笑>うん、ぜひぜひじゃな い, い。いつも言ってるように。 いくいくいくいくら食べ放題ほらこれいつも言ってるでしょかける回かける回こ<笑>の勢いでいくらをラホほ<笑>本当にバカねあのあなたたちいや本当に、うん、なんか今回は、はい、知性ゼロいや本当に<笑>マジでバカパクボケブラでいうところの本当に知性のかけらもない<笑>本当にまあお題がねもう そういうお題だったのでんです、まあしょうがないんですけど、もうち ょ, うちょっとないよお題、<笑>ちゃんと考えようよ。でもすごい好きですよ私。面白かったよ今日の、ね、今日の本当に、うん、全部向井さんに寄っていく。いやなんで？や<笑>なんでやね。<笑>向井さんの傷もえぐられていく。<笑>いうん、い<笑>はい、うん、向井さん良かったやつありますか？まあ悪かったのは一個はい、過去のトラウマを<笑>あれですね。 辛かったなと思います。入ってたの。わあ、今、ドシンときた。わあ。せいちゃんのせいちゃん。入ってたの。わあ。辛い、わあ、赤泣きそう。どうしよう。うわあ、内科二十三の思い出。二十三。<笑>いいんですよ。何言。